よしじゃあ、きまーす先ほどの持ち方でよし、えー、っとじゃあ今回はあのー、槍, あの槍のタの体ンを説明します。短い棒で散々やってきたんですけど、この槍も同じ で, 収集でもう回、えー、接触したところから滑らせてって、相手に接触します。 というのは、まあ、変わらないわけですね。で、まあ、こんな感じで。もう一回。もう一回。という感じで。という感じでやるのが、まあ、やりの、えー、やり方。だから、これが、あの、なんか、あの、 有名なランってうの ラ, ランナーチャーのラン、まあ、こう考えて、まあこう、短いやつでやってるよりも威力が全然違う。っていうのはこのラン、今のは外門からやるらんねで、次は湯門から、湯門からやるのも同じでこう接触したところから滑らせてこうもう一回、えー、接触したところから滑らせてこうで、<笑>いうのも同じように良いです。 っていうのが、まあ、ラ、ナ、だから2人合わせて、これでラン、で、えー、これがナ、で、チャーでつくと、うん。まあ、これがあの、やりの基本というやつでございますと。まあ、そんなことか。<笑>じゃあ以上です、いいよね、そのまま。意欲全然違いますよ。ああ。<笑>